ちょっといいねん。道潮のゆう、道潮のゆあそういうのと、ああ、きべにゃンティ。 xin sukem g o n đi s u ố n ư ớ c k m n g c h o n ê n n ó n g ba koi hai hoa ket đ i v à o n h à đi v à o n h à Các m p i h ã y xem đ i Các a g a cook eat a dài lệch chị bao la lạ em say suk mong ya bang hai hong mùi t h á n g c h ú n g tôi c ũ n g tamia sukem d à Mọi n g ư ờ i v i ệ t n a m đ ế e n rai yong đau bổish c ũ n g đi đ ế n đây ロテンブローさんロテンブのバイオン。<い> <dlyarse> すぐのんてのい、ちょんえんのんはい、まいわ。なぬくぬく、ゆうとりやん。ああ、ジェスゲームを、そのおい、おいみ ねえいやー、正常年で、はぁああしすげひも、超難しやばいよ、しすげ。 ケタ今日日はははははよろししししくお願いいいいいいますす本<笑>、はいはいはい、黒黒のここここでででででかかれない感じ和歌山県県ここ あ, あと高知県で少しとあどうして黒いんですか なんで黒いんでしょう。なんで黒い。ん<笑><し><笑> で, ですか。普通は緑ですからね。そうですね。なんで黒いですか。なで黒いんでしょう。え？火に焼けてるんですよ。え？日焼けなんですか。人間と同じ日焼けなんですか。火焼けなんですよ。そうなんだ。最初は青いんですけど、はい、徐々に黒くなっていくる。へ じゃあ目が出た時は緑で一年目はまだちょっと半年ぐらいは青くいってそこから黒くるってそれがお肌の目らの方と一緒で変え<笑>ていくんですね今日はこういう柿、うん、なんか牡蠣を使っていただいあ、なるほど、うん、自由に使ってください、うん、こんな感じいいですね おしゃれになりますね。一気にこれがあるだけで黒竹があるだけでおしゃれになりますね。お酒のビも価格好が上がります。ねががす<笑>本当はね<笑>こ。これだけだとね。お酒のビンですよ。ただのただのお酒のビただこれに入れると<笑> お, しれおしゃれになるね。<笑><笑><笑>オッケーです。オッケーです。<笑>オッケーですよもう。もう日本で長らく作ります。作りましょうじゃあ。はい。はい ま, はいはい、まずは竹、はい、にこの針金を紐本させてください。えー 似ますので、ね、はいさせ、はい、てください、ね、はいはいそれをもう一つ同じのもう一つ作ってくださいあさい、なるほどはいあこれ大きさとか別にいいんですかなんでもできたら全部同じじゃないんでなんですけども、はい、だいたい揃わして似てる方がより綺麗になりやすいいんじゃうん、はいはいうん、だよそっかそっ か,、うんかうん、確かに そしたら次はこれ、ね、はい。これで、こうですね。はい いいすねこういうの作れて な, なおかつこれ持ち帰れるから思い出になりますもんねにここに来たっていう平加町に来たっていうそれで1段目が出来上がりですあとは形を見ながら積み重ねていくあベトナムの人って手器用手先器用ってよく言うんですけどどうなんですか器 用, 器, 用器用ですかそれで何ていうんかな自分のタレ持ってるよね だからここをデスラインで言うてもこの通りにしない個性だしてくるんですね。<笑>でもこうですよって言っても全然気にしなくてもこ れ, いい自分これでいい。これでいい。<笑>そのアイデアいただく時あります<笑>うあそうですよね。ねうん。 はい、これ完成です か, ですですかいいですイエーイいい<笑><笑><笑><笑>綺麗ですか綺麗です、うん、形綺麗にできました、うん、しなんか嬉しい、えーね、で、こうやって折りたためるわけですよねだから持って帰りにです、うんうん 何が起こったんだいもんぐいせらん。サンファチェレン。サンファンないきにえん。しずけたいチェレン。しずけにょ。ひだかちょう。ん。ガモン。シンガモン。ありがとうございます。ありがとうございます。シンガモン。ナマステはまた違うな。ナマステうー Boy, be more and rat that long. Looks so long. Time I call you tea. Call being, but call me. But call some farm, Chilean. She's a girl. Gin, s h e c a game. Wong, Moy, Vietnam, the eureka. I Moy, friend oi. はあしずげもんあんかも。シー